ステップ5、既存利用者鍵配送ネットワークです。まあ、これが世の中にはいくつかのネットワークがあるんですけれども、とりあえず3つだけを紹介したいと思います。この3つは最初だと一番重要なポイントかもしれないんですね。そうすると、一番最初としては DARPA の QKD ネットワークなんですが、DARPA は米国の 一番有名な政府の研 究, サポ研究支援するエージェンシーなんですが、こういうセキュリティのの暗号とかの場合ですね。これが2004年の実験なんですけれども、これがハーバード大学、バーストン大学、そして BBN とのグループを使ってたんですが、基本的にその BBN が, が, が、えっと、作ってた装置を使ってるんですね。BBN は、まあ、有名な会社なんですけれども、まあ、い歴史は長いんですが、この場合には一番有名なことは、えっと、1969年の一番最初の ネットワークの、コンピューターネットワークのハードウェアを作りましたですね。それが、えっと、ARPA ネット の, のネットワークがそれが有名なんですが、それがインターネットの歴史 と, として一番元とみんな、えっと、指さしていることなんで、それが1969年なんで、そして a r p a がこの 世界初の量子鍵配送の実験ネットワークを作りたい場合には、それも BBN になっていて、その BBN がハードウェアを作りました。まあ、これがボストンとハーバードと一緒にやってたんですが、こういう地図になってるんですね。えっと、ノードの数がまあ10ノードまでになってたんですが、最大にこれが2004年にはでき て, できてたんですが。えっと、 一つの重要なポイントは真ん中にはオプティカルスイッチがあって、それが、えっと、どっちの経路とどっちのノードがつながることは選択できますけれども、基本的に、えっと、そのオプティカルスイッチの中にはミラーがあって、鏡があって、それが当たっている腰が、が、が、それが当たって、えっと、方向に、が変わりますね。で、これが、えっと、チップエリアットが、が、がリードしてたプロジェクトですね。 もう一つとしては、ヨーロッパの最初のネットワークが、これが2008年なんですが、これが C 国というプロジェクトなんで、これも6つのノードと8個のリンクがあって、こっちの場合には、一つの有名なことなんですが、層があるアーキテクチャを作りました。複数層になってたんですね。先 の, の DARPA の QKD ネットワークについては、これがまあ鍵を作ってたんですが、一つの重要なポイントは、作ってた鍵が i p セクトというインターネットの標準されている暗号通信のプロトコルなんですが、BBN の作ってたプロトコルの変換としては、それがまあ作ってたんですが、それが標準にはなってなかったんですね。まあ 作る、作ることが大事だったので。そして、この2008年の C 国のプロジェクトには、もっと、あの、ゆっくりを作って、それが、ネットワークのアーキテクチャとしてはどうなるのかと、インターフェースとかには、はっきりに定義したので、これが一つの重要なプロジェクトです。そして、まあ、えっと、他の国にもあるんですけれども<笑>、一応これ日本なので、と日本の最初の QKD ネットワークを紹介したいと思います。 それが東京の漁師鍵配送なんですが、えっと、作ってたのは NICT の佐々木さんのグループを作りました。これも6つのノードなんで、それも6つの、の6本のリンクも使ってたんですが、これは作ってた鍵の上でビデオコンフェンシングのアプリケーションに使いました。 そして、これは2010年ですね。じゃあ、2004年、2008年、2010年なんですね。そして、えっと、他の国にも、えっと、中国とか、南アフリカとか、スペインとか、スイスとか、いろんなところ に, に作ってるんですが、まあ、えっと、この3つの、の、の、ートとしては一番最初に紹介したかったです。でも、これが、えっと、漁師鍵配送で、なんですが、これから、こういうふう な, な、これの似ている、 リオインターネット の, のテストベ も, もできるようになると思いますが、えとこういうリオ鍵配送のネットワークは世の中には広がるえと人気になると思いますね。